皆さんこんにちは ST マイクロエレクトロニクスです。これから STWIN という産業機器グレードのセンサーを多数搭載した評価ボードのご紹介を行います。機器の状態監視、中でも特に予知保全や故障検知をテーマとした IoT 開発に役立つコンセプトを提案いたします。こちらが STWIN 評価ボードの詳細です。 ご覧のように多数のセンサーを搭載しております例えば、故障発生時の異常音の検知にはデジタルマイクもしくはアナログマイク異常な高音状態の検出には温度センサーまた、異常振動発生時には加速度センサーが有用です特に今回は、抗体液加速度センサーを用いて振動を検出し STM32 マイコンにて FFT 処理をするというデモを行いますデモのご紹介ですインダストリアルグレードの加速度センサー IIS-3DWB を使ってモーターの異常振動を検知しますこの加速度センサーを使えば6ヘルツまでの高帯域で振動周波数の変化をモニターすることができます モーターに取り付けられた ST-WIN 評価ボードで振動検出、FFT 処理を行い、周波数ドメインにて振動強度を割り出します。それを Wi-Fi にてアップロードし、ウェブサイトで状態をモニターします。それでは、モーターを動かしてみます。ウェブ画面の下側には、 振動を FFT 処理した結果が表示されています振動波形の生データでは正常異常を感度よく判定することができませんのでこのように周波数ドメインにてモニターすることが有効ですなおこの FFT 処理はボード上の STM3 2マイコンにて行っておりますその処理結果のみをボードから出力していますので無線通信でも 負荷が少なくて済みますここで磁石を近づけてモーターに異常振動を起こさせますモーターにも磁石を取り付けていますので磁石を近づけますと異常な回転となります周波数の分布が変化しました グラフに示した部分で、正常なのか異常なのかの判定が可能です。どのように分布が変化するかは、ケースによって異なります。ですので、まずはこの ST-WIN 評価ボードにて評価し、異常振動がどのように現れるかを確認するアプローチを推奨いたします。ST-WIN 評価ボードは、このように多数のセンサーを搭載しておりますので、 起きる異常振動に応じて適切なデバイスを選定できます機械学習に対応した加速度ジャイロ6軸センサーもございますまた異常音も FFT 処理が可能です人間の耳には聞こえない超音波に対応するアナログマイクも搭載していますこのように産業機器の予知保全、故障検知デバイスの実現に ST の 高精度なセンシンシグ技術がが活躍しししますいかかでしたでたょうか ST はスマートインダストリーのデモを通じてインダストリアル IoT の可能性を広げる先進的な半導体ソリューションを提案していきます。なおこのデモに使用されている STWIN 評価ボードそれに使用されているセンサーに関する情報は弊社ホームページより入手できますのでご参照ください。 ご覧いただきありがとうございました。